問題は無線で進撃してください移動する。 敵を完了もう大丈夫。 の薬はい、手ある力はじけろ<笑> <yeon> <笑> の薬はあなたを救うでしょう。全滅発見苦しむの離れていくぞ。支援者が 開始進んでください行くぞ適用完了もう大丈夫。 わかりました。 うわし取り過ぎちでした you、mm -hmm. いいものそちらですよ、ね。 はいもの持ってますよ。 ライバーとんでいけー え突き抜けるゆうがたで。 気、えー、合いの悪い方から順番に。 お亡くなりになりなさい ね、いあリンチ し, します。 ・はい全ての答えに祝福をこの光に意識を込めて貫けバランス本体逃げても無駄だ ポーションです移動します連続射撃行きます光よマジーオーバーロードリリース勇気それは最高の魔法です キボトスで行われるさまざまな事件の数々をシャーレに担当してほしいのです。